ぐらいシュラウムと言います。<笑>えー、3度ぶりですね。<笑>あの暗闇酒井開催、この度のおめでとうございます。<笑>あのー、結構皆さん密になってますんで、密になりすぎないようにちょっとね。あのー、流しつつですね。あのご、ー、覧 い, いただければと思います<笑>、えー。今年はですね。あのー、ちょっと初般の事情よ り, よりちょっと人数少ないんですけれども。<笑><笑> えー、頑張ってですね。エールをしたいと思います。楽しいエールをお伝していてください。それでは私もちょっとエイムに参加したいので、今日は mc 向きですけれども、も、えー、皆さんあの是非ご覧ください。それでは。 たここでまた、<笑>ま た, た<笑>そうかれんが、うどって出てきたら、ちょっと冷やしちゃう。